総員戦闘準備進め お後をしません聖武を救済を見尽慈しみ私の炎は熱いよ私の炎だけしか変えないお前たちの汚れた身内を浄化するバッとあった e s w の皆さんの顔に泥を塗るわけにはいきません 私の炎は熱いここを守るのか 怪しいドアをブチ判断込凝しろいつでも行けるどんな獲物相手でも全力で行く チい目 の, の準備だ。 しろ待機中石を剣余するは切り込みついたぞ・ようしら配置につき一発で仕留めます目の前になってねえか待機中諦めるな 何やってんだいるいるいるいるああくっらねご指示を息を怖がらせるすぐに終わる私が 治療範囲に入る行くぞどうすりゃいいぞもっとやれいつでも行けるしっかりしろ凝うしろ 私にいいか噛みついたぞ承知しました諦めるな 命令があればすぐに終わる命令があれば従うまでですああいつでも行けるディスカム準備完了ビクトリアのバグパイプ波状棒とともにマイ私はダブリンだここだここ俺が見えないだろ待機中 終了の有毛さんはいはいクソくらこの程度で止まると思うなミッションアカンブリシッシュ<音楽> 全ては秩序に乗っ取るべきだ摂理に反することなど誰にも許されない